の本はな、昔々まだあのビーダシティがビーダ王国と呼ばれていた頃のそんな昔のお話じゃ人々がそれぞれの星々に移り住み平和に暮らす太陽系ブルーソアラ千年に一度星々が一列に並ぶ 惑星直列の時が近づいていたそうじゃ。 ありがとうございます、オレンジボンローシーじゃがビビー玉の修行は進んでないようじゃなシュンよいかしらボン王子ビービー玉は精神エネルギーを打ち出す技じゃからして体力より気力が大切なんじゃよゴールデンボン王のためにも早く一人前にならんとな父上では父上修行に行ってきますん 元気でない。体に気をつけて頑張るんじゃぞはいあれから一年か…ステアリーー<笑>まだまだ修行が足りんのすいませんん お久しぶりですシロボン王子クロボン隊長地球守備隊のあなたがなぜ土星にノルワーク帝国ダークボン皇帝の命によりお迎えに上がりましたあ、帝国君たち地球から来たんだろノルワーク帝国とかダークボン皇帝って一体説明は後ほどセレスパラスお連れしろは やるかロシオレ<笑>行ってきます行って地球に何が起こったのか見てきます王子 親衛隊長はすげえよな一年かからないで土星まで征服したもんなロシ地球は大変なことになってますダークボン皇帝シロボン王子をお連れしました父はよく帰ったな息子よ<笑>ただいま父はお帰り 元気にしておったかな息子よえっ呼び戻したのは他でもないわしと一緒に戦ってくれ父上どうして戦争なんか始めたんですかそれはな平和な世を長く続けるには力で支配するのが一番そのために地球をノルワーク帝国とし星々の征服に出たのわし自身もダークボン皇帝と名を変えてい わしのために戦いいいだ逆らえばお前の命はないぞイヤだ死の言うことが聞けぬかお前は父上じゃない優しい父上が宇宙を支配するなんて考えたりしないそれほど命を捨てたいの連れて行き明日処刑してやる離してよボラ離せよグロボン お前に任せる。ギョイ。離せ鹿の毒盆に入れておけ。父 上, 父上明日、ま、日の出ともに白ロを処刑する。父上とダークボンが同じ人だなんて。う ん, んなんだ白ロボン王子あし私は味方よ。助けに来た クレイボン博士博士、父上に、ゴールデンボン王に何があったんですかし、話は後じゃ。降りてきなさい。そんなことって。ゴールデンボン王に邪悪な魂が入り込んだ姿。それがダークボン皇帝なんじゃ。父上が邪悪な魂に操られてる。ゴールデンボン王もかわいそうだけど、国民や他の星の人たちこそいい迷惑だわ。君は、<笑> 私は赤ボネレイドの一員よ。ネレイドって帝国軍と戦うために結成された反乱軍よ。とにかく。はい。赤ボ降りてくれ。いや。おい、飯だぞ。大変だ。シロボンが逃げたぞ。シロボン、博士もうまく部屋に戻ってください。大丈夫じゃ。 すごいな、忍者みたい。こっちだ。どれどれ。白文を捕らえるまで宇宙港は閉鎖した。飛び立つ船があれば容赦なく撃ち落とせああ。あれが私の船よ。一気に走って。うわ。白見つけたぞ白文。ランう<笑>反乱軍か。 せっか、うんえー、<笑>くよい 大被弾お願いいいいままままでででっってて、うん、くくううう逃逃げるんだぞこちら赤本んだだぞこちちちらどしししすゃゃよりいいでしょ空機まで壊れれたじゃないのって言われても何白を取り逃がした申し訳ございません。 しかし、奴らの船に発信機をつけました。奴らが向かう先には、多分反乱軍の秘密基地よし、必ず突き止めよい。こんなところに帝国軍が来たらおしまいね。<笑>だったら通信機直すの手伝ってよ。私メカダメなの<笑><笑>引っ張られてる。 まさか、帝国軍の仕業帝国軍、じゃあなさそうね。こらここは釣り堀じゃないだぼ一体何が釣れたかなさああ、楽しみやな。お宝入ってるから。一人でにひらった。やー ないわ。なんなんだお前は。つきがあったら、かかってきなさい。く い, い…あんな大きな釣り針がいきなり船に刺さって、死ぬほどびっくりしたんだけど。悪い悪い。捨てられた船を持ったんや。<笑>そっちいっていいな。うわ。なんですか。たくあんた何者。わいか。わいわな。宇宙をかける運送や。さすらいのはぐれ狼。 ヒーローボイヤーこれからどうするそうね人に名前聞いといてそれかいうん警報 あ, ああ帝国軍が追いついてきたお前らは追われとんのかお願い、逃げてあかんあかん帝国軍に逆らうたらひどい目に遭うんや捕まるわけにはいかないのよだめ。ねえ、人助けだと思っていやいや 俺なら弾むよ毎度お気においさて、どこへ逃げんね目標線ワープに入りました慌てることはない。ついたで、海洋星野。わー、海ばっかり。ここに陸地はないで、どこへ行くねポイント m 十三に行って。 その辺やなあっアオバ 知り合いか地球のねグレイボン博士のお孫さんよ<笑>こちらが反乱軍ネレイドの司令官コンボンさんですようこそネレイドへグレイボン博士はお元気でしたか博士を知ってるんですかコンボン司令の科学者なのここでビーダロンの研究をしてたんですよねええ私はこのビーダロンたちを守るために研究所を改造しネレイドを起こしたのです 共に戦ってくれますかはい司令、グレイボン博士から伝言です。プラネットエネルギー回路の設計図を歴次第こちらに送る。それは心強い。やっと完成するんですね。なんたな回路ってなんや。プラネットエネルギー回路とは、惑星自身が持つ膨大なエネルギーを引き出し、利用できる機械のことなんです。大層なもんやな。よっしゃほんな。なんだねあんたがここで一番偉いんやろ。 二人の運送料、払おうたって。いやねお金、お金って。男らしくないよねー。なーね男一匹やて。以上、紙風船だもん。くるすけべる。だがっし痩せても枯れても男一匹ヒーローボン様は男の中の男じゃいじゃあ、そういうことで。えあれ料金いらないなんて、気まいいよね。さすが、男一匹。それとこれとは話が違う<笑>敵の基地が分かりました。 海王星ですなるほどクロボイプラズマ爆弾を使うあれを使えば星の一部が破壊される恐れもそれでいいのわしに逆らうやつらの星など一気に壊滅してしまい何<笑><笑><ュイ><笑><笑>カカだドクタークラッシュ、ね、えモモのものそろそろかとおあ、今行く プラネットエネルギー帰る。最終兵器がもうすぐわしの手に。<笑><笑>ああ、完成じゃん。レイバン、開けなさい。設計図が完成することは分かってるんですが。どうし た, うしたグレイボンのやつ、ドアにロックを。ええー、どけ準備中、準備もう、早く押せ電装を開始します。 データ、データ、設計図のデータ、ないですお前たちにプラネットエネルギーカイは待せない。<笑>バカモンお前に見張らせていたのは何のためだ落ち着いてください。設計図がなければ直接聞けばよろしいわけで。私は死んでも喋るんだだから直接聞くんですよ。あなたの頭の中にね。中 王子様やめてよここではただのシロボンだよどうしたの元気ないのね父上のことが心配ででもきっと助けてみせる父上の体から邪悪な魂を追い出してやるそしたら戦争も終わるよねうん頑張って王子様また<笑>こいつ人に慣れてるんだあれ印がついてる コン司ン令が研究のためにつけたチェイサーエンブレムよヤシの木がアンテナになっていてああれは何かしらどうしました通信が入ってきたのですがすごいエネルギーでチェイサーエンブレム装置に逆流していきます てみよう分かりましたプラネットエネルギー回路の設計図が送られてきたんですしかし電装機がエネルギーに耐えきれず掲載エンブレム装置を通して宇宙に放出してしまったんですというと設計図なくなっちゃったのはい7つのエンブレムに分かれて飛んでいってしまいましたはあもったいな失礼<笑>赤門さんの船に発進機が何ですとワープ反応あり 敵戦艦です緊急浮上ボンバーファイター発進<音>敵基地ポイント、M43! 艦はポイント上空で待機セレス・パラス、出るぞプラズマ爆弾を使うまでもない敵基地を落とせば皇帝も文句は言うまいうおボンバーファイターガイアですスカーユニットを装着してあります 僕は、フィルマボンバーファイターで出ます。飛べる機体はこの2つだけなんです。そっちもいいなぁ。ん<笑>が足りないのよ私のフレイムボンバーボンバーよ。これに乗って。やなこったお前と一緒やったら自分の乗る上。あんな釣りロボットで何ができるのよカシャマン。あ、料金やけどな。時給これぐらいで燃料費は実費匹券手当に。男1匹。 シロボンさんシロボンたちはどうしたのよどだダイダいダいスパークボンバーボンバーサマのトリジェイ戦イとるようやらは黒よ なさいえいシロボンそ ん, ん, んでいる暇はないかかれ シロボンさ ん, んこれはエンブレムなんや力が湧いてくるぜこれね 発射、5分前待機してろと言ったはずだ誰が発射命令を出したかわしじゃいそれながらプラズマ爆弾はあまりにも何を甘いこと言ってゃさっさと片づき聞こえたああ頭の中に響いてきたねダークボンとクロボンの声反対してたクロボンソインタイ飛べるものは全部飛ばせ僕たちも決断ですうっ やべえ 上演に視聴者なし高校システム正常武器コントロール不能今攻撃されると防ぎようがありません<笑>地球に戻るぞなんだったんだ、今のビー玉はプラズマエネルギー消滅、敵艦はワープ…みんな、助かりましたよ<笑><笑>ちょっと褒められたからって…でも、ほんすごいビー玉やったで やっぱ、エンブレムのおかげやろか不思議ですがプラネットエネルギー回路が働いたとしか思えません<笑>そうですねしかし7つに分かれたうちの4つを君たちが装着していたとは驚きました残りは3つ何としても探し出し帝国軍を倒す力としなければはい、はい、キーラボン返事は男一匹でしょまたそれかいかなわんな<笑>父上待っていてください 必ず邪悪な魂を追い出してあげますからね必ず恥ずかしい頭ん中をのぞくなやめてくれーブレーンセンサーが設計図をキャッチし始めましたこれに基づき製造を開始しますうん。惑星直列に間に合わせもちろんでございますフォラネットエネルギーが手に入ればこの太陽系のすべっていう <笑><笑>こうして白本フフ七人の勇フの物語は始まったんじゃ。 とぼけた雲の形。明日のことなんてね。昨日よりかけ明日よ。毎日。 ムを探すたため木星に向かったしかし最後の1人が見つからないそうしているうちに敵の最終兵器ダークフォートレスが完成してしまうこのままでは太陽系が消滅するぞ次回ボンバーマンビーダマン爆買いでん伝説勇士たちを永遠に星々の力を我にれ